日常演武の食うた日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演栗ケーキをいっぱい食べたいと思いますあとこっちにモンブランタルトもありますよおけにはこちちん和菓子屋が作った抹茶モンブラン抹茶だけどちゃんと栗も入ってるみたいですそして和菓子屋さんが作ったモンブランショコラモンブランケーキショコラって言いますがきちんとマロンペーストも入ってるみたいですね カスプラで巻いたモンブランフェーズティナミスマロンロールどれも美味しそうですねやっぱり秋といえば栗ですでは今回も全部食べてババッとカステンっていきますねまずはこちらの和菓子屋が作ったモンブランからいただきたいと思いますちょっともう多く持ってくるの忘れちゃったんでえーっともう待ちきれないので手づかみでいってしまいますねちょっと品がなくて申し訳ないんですけど わ結構クリームもりもりになってますねそれではわ重量感が思ったよりある い,、うんうん、<笑>いただきまーすええ しっかりと引き出されて美味しいのですがうーん一部うんって思う商品もありましたねまあそれでも栗の甘美味しさは確かに感じられましたけどやっぱり秋の味覚の中では栗が一番好きだな自分は甘くてまろやかで口の中で広がってくるから心にまで染み渡るそんな気がしますちょっと飛躍したかな うーんもっといろいろ食べていきたいな今年もあでももうすぐかないやまだまだ楽しむのはこれからだというわけで今回一番美味しかったのはチャンネル登録よろししくお願いしますごちそうさまでしたで今回食べたケーキたちの感想ですけどまず 最初に食べた和菓子屋さんがつけたモンブランは生地の部分がいわゆるスポンジケーキではなくてどら焼きの皮になっているので結構あっさりしっとりとしていったようなことができましたなのでスポンジケーキのパサパサとした食感がちょっとなぁとあなたが思っているのであればぜひ食べてほしいです全く違いましたからまず生地の部分はそれで共通しているので両方の感想としてこの もう通常版の方は中に入っている栗の味も外のマロンペーストもかなり強くてかな り, でねかなり栗の味をダイレクトに感じることができました一方抹茶の方は抹茶の方向な苦味香りを楽しむことができましたがモンブランとして考えると栗はやはりモンブランなんですよ、ね、この辺りは栗がスをより感じたいか抹茶の方が好きかお好みでなると思います 自分はどちらも好きなので、好、まあ、ツはつけがたいですね、そして、次になります、こちショコラモンブランのロールケーキは、なんかチョコレートが結構苦めで強いんですけど、栗の方も負けないぐらい味が甘強めで、結構甘さが広がってきましたホ、ホイップクリームなんですけど、ペーストにも近いような、そんな味でしたね、次の、炒めたこちらの、幸福ドール和栗は。 種類がカスペラ生地なので結構厚みがあって食べ応えがありましたねロールケーキよりもちょっと歯応えがあるのでより噛み締めたいという場合におすすめです栗のホイップの美味しさは先ほどのショコラモンブランと同じくらいでしたでその3種のロールケーキの中に唯一ティラミスロールは外側のティラミスのほろ苦い生地の味わいだけでなく中に栗の果肉も入っていたので 歯ごたたたえも感じることはでで、で、きて美味ししかったでを使いましたで最後に食べたこちらの2色のモンブランタルトは結構ペーストが多いかなと思ったんですけどなんか中に入っているクリームや、ま、外側のタルト生地のアーモンドプードルに含まれているアーモンドの風味に負けている感がして少し期待外れだなぁと思いましたせっかくあれだけペースト乗ってるんだからもっと栗の味を楽しませてよという。えー だから一番最後に持ってきてどーんと締めたかったと思ったのでちょっと気持ちしていましたねも、もちろんまずくはないですよ、美味しいんですけど、なんか足りないな、惜しいなと思う部分がある、そんなタルコです。というわけで、今回食べた中ではこちらのティラミスマロンロールが外側の生地と中の栗のバランスが一番取れていて美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。ははい、それでは